ーはい、よろしくお願いします今日も、えー、解説動画やっていきたいと思いま す, います<笑>今日やる技何ですかフライングレッグオーバ<笑>、えーフライングレッグオーバーしっかりポイントとか、えー、解説していくので最後まで見てよかったと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします、はい、そこにもたくさん動画出しているのでぜひ見てくださ い, い、はい、では解説いきましょういしいしいしはいじゃあということで早速フライングレッ グ, レッグオーバーっていう技の 解説に入っていきますいきます名前が覚えないねこれはさあねもう FLO で呼おれはい FLO って技ですはいでその技どういう技なのかっていうのをちょっとお見せしますはい、はい、これはい、内側内側の2回転になります、はい、で今回大事なポイント3つあります1 つ, 1つ目が、えー、1回転目のやり方ですねはい 僕らはまあ何回も言ってるんですけど抜きって呼んでます抜きって言ってま す, ててますこの1回回すのを抜きって呼ぶんですけどそのやり方が大事です、はい、で2つ目がジャンプのタイミングはいここがこの技一番大事かなって僕は思いますうそうだね3つ目がこれ2回またぐんですようんうんっ打ち打ちでこの最後のここの足の使い方、ね、2回目の足の折り込み方がとっても重要です、うん、はいじゃあ早速練習法いきますはい まず何個あるんですかまず3つあるんだけど3つ、はい、大前提として、はい、両足のレッグオーバーが、はい、できるようにはい、レッグオーバーこれですこれねこ れ, これは両足でこれあわよくはもう連続でできるぐらいで上手になってきたらいいですね、うん、はいはい、じゃあ早速ステップ1はいいきましょう1は抜きさっき言った1回転目のこのまたぎ方をしっかり覚えましょうっていうところです、はい、これどううやるのかっていうと はい、はいはいはいいいねめっちゃ綺麗今のができるようになってくるとすごいグッドですでこれ普通のアランド・ザ・ワールドと何が違うのかっていうところなんですよちょっと違うんだよっていうのもまず高さが違います、うん、腰まで上がるんですよ腰まで上がるであと触る高さも違いますアランド・ザ・ワールドリフティングと同じぐらいの位置でやるんだけどここで同じ で, す、はい、でも抜きこのフライングレッグオーバーで必要な 回しになってくると、その位置よりも少し高い位置でボールに触ります。この2つがとっても重要になってくるので、その2つを意識して、まず1回回す。これをやってみてください。はいはい、で次、2つ目。ここでジャンプしてみましょう。ポイント2のジャンプっていうところが重要になってきます。でジャンプのどのあたりにさ、こいつも飛んンプを踏んでみよタイミングは、うんこうして とと上げたききに、うん、伸びきるじゃないそうだよね こ, こ, こっちの近し足やね、うん、伸びきるときにジャンプするあなるほどねで次最後3つ目これはもうやってみましょうやってみましょう、えー、まあ完全に2つこっちの足もしっかりつけて2回またぎ行くってところをやってみましょう、うん、とりあえず形だけやってみましょ う, う触れなくても OK、うん、でここで重要になってくるのがポイントであったここの折りたたみまで回したら2つ目膝上げるんだけどもうちょっと上げたら膝下だけだよ ボールをまたいうしょうここで難しいですでコンパクトにするってよくみんなう、ね、言うんですけど、ね、何がコンパクトなのって思うかもしれないですよ要はボールの近くをと回すついここって遠いじゃないですかここをしっかり回すっていうのがコンパクト、うん、だからこの、F、フライングレコーバーで言うとこっちは最初もそうだし、うん、2つ目もボールの靴とギリギリを通るぐらいに、うん、またいでください、はい、でそのまたぐためにここをしっかり 折りたたむっていうところが重要になってくるので、はい、そこを意識してやってみてくださいはい。<音楽>